はい何かを生み出しちゃったりとかしちゃっていきなり何言っての<笑>茨城制覇しましょうよ全然。ねー、はい、次歌のネバネバ音のハイドですけど、はい、ネバネバ音だと思いたこのことも入ってぽめんもうこの曲のおかげで本当茨城いろんなところ行って ね, ねいろんな出会いがあって本当に ね, ねこのもう五年六年 五年六年目かなぐらいになるんですけれども、本当にご縁をいただいております。えー、ネバネバ音のね納豆糸で皆さんとつながりたいと思っております。はい。ねね、最後は、ね、納豆の糸でみんなとつながったら風呂入んなきゃもう気持ち悪いからお前。ベタベタします。<笑>ベタベタすまあね。めなめがたも納豆の美味しいとこありますからね。うん。玉造にもあの伊賀食品つなんてる、ね。うん。あ あ, あいいそぼろ納豆がいいで す, です。そぼろ納豆で、ね、お酒のつまみ最高ですょ、うん。あ飛んでっちゃうよいろいろ。はい。さあそれでは最後は。 やはりご陽気にネバネバ温度なんですけれどもえ今日はね素敵な、えー、ゲストが一緒に盛り上げてくださるゲストをお呼びしております、えー、金賞会のお二人どちらにいらっしゃいますか、はい、どちら。よろしくお願いしますステージへどうぞう金賞会としては、ね、もう皆さん結構有名だと思いますけど、えー、田中先生中先生とヒロホちゃんいはいそうねこれなるあのギターのケースがちょっと あ, っとあれかな ちょっと広く載って、ね、踊りましょう本当にあの2019年かな国体があったんですけれども国体で私たちネバネバ温度をえっ、ー、と。 もう本当に出会ってきた、ご縁でつながった方々、300、もう400人近くの方々と、ですねあの生き生き茨城夢国体 の, あの障害者スポーツ大会 の, あのオープニングで、本当に NHK で全国放送、えー、やるぞっていうふうになっていたんですけど皆様、記憶にあると思いますけれども、ちょうどね、その時にあの台風19号が来てしまいまして。えー 障害者スポーツ大会が中止になってしまったんですよね。もう本当にね。リハーサルもたくさん重ねて、その本番にね。向けて、えー、このご縁のえー。ね ご縁でつながった方々とみんなでネバネバ音と披露できると思っていたので残念でした ね, そね残念でしたよねその台風で中止になっちゃって、うん、でその後、うん、あと去年の3月に今度結婚式あげるよと思って結婚式もですねあのコロナで中止になっちゃってそうですねもう全部、ね、中止になっちゃうんですねそのとりなかなかいかない今、まあ、そういう世の中ではございますけれども、ね、まあまあでもあれですよあの、うん、我々はずっとあのそういうウイルスとかそういうことから勝ってここまで来てるわけですからね先祖からね心理がね やっぱりもう皆さん粘り強く頑張ってまいりましょ う, そ, う、ねね、そんな気持ちを込めて最後はラストネバネバ運動をみんなで一緒に盛り上がっていきたいと思いますよろしくお願いしますさあそれでは金賞会のお二人とですねご意気にいってみましょうどうぞ桜川の皆様ももしよかったら立って踊ってくださいね一緒に練習しましたからねまりましょうそれではネバネバ運動で張り切ってまいりましょう簡単な振り付けもありますそれではいきまさんはい、はい 「ちょちょんがちょん」はい「ひたちわたる風乗かぜにのり」「うかでおどりましょう」 に青きごもんとめいぶつはおいしいなっとういそれそれ。ねばねばねばおいさっさ」「ねばるかのには福来たる」「父ちゃんもチャチャチャ」「母ちゃんもチャチャチャ」 「家族みんなが幸せよ」 手回した納豆の糸も伸びれば命ものびいた」はい「ねばねばねばほいささた」「ねばるものには福がある」「じいちゃんもチャチャチャ」「はっぱちゃんもチャチャチャ」ゃゃゃゃゃゃ「ごちょうじゅちょんおめいおだしで」し「ねばねばね 虫くらいぶつひっぱちの桜、く鹿島神宮でよーいよーいよ茨城県のいいところ全部紹介させていただいておりますそれでははりきっりましょう水浜3番です 「つるはせんねんかめまんねん」「めでためでたでおもしろいべよ」「はい」「それそれそれそれ」「ねばねばねばほいさっさ」「ねばるものにはふくがある」「にいちゃんもチャチャチャ」「ねえちゃんもチャチャチャ」「ほかぞく 幸せのねねばねばばばほ「あさ今日も頑張って」「あがんばってはい誇った大竹鹿島ら海の幸あれ中港」「イタコ水郷あやめんの祭り」「あかすみが裏でおいおいおい」「三名」 「三代名瀑袋だと三代稲荷の笠の稲荷水戸は御三家をよい」 チャチャ「納豆タワーで元気よく」「ねばねばねばホイザッサッ今日もいただきます」はいいただきます ありがとうございました。ああありがととととうございいいままししたたたたささそんなななここでですすねっっっっっっき紹介のの時に金紹介のこと金金ててて言れ金売言って振りかけ言かよ